まあ、1一回目ということで、気づけば12期も経ってしまってるんだなというのが、僕自身のまあ率直な今のね、感想なんですけれども、まあ、もともとこれは自分でそうですね、始めたものであり、またこの舞台にまあお呼びいただいて、非常に光栄だなというふうに思ってます。今日皆さんにお伝えしたいことは、この世界、この逆風の中で、 どう生き残るのかと。ここの部分なんですね。で、あとスタッフの皆さん。素晴らしい実績を挙げられた。一つの、まあ、旗を掲げたスタッフの皆さんが今日ね、多くいらっしゃって。非常に心強いなと。いうふうに思いながら、今の皆さんの素晴らしい、まあ自己紹介というか、まあ始まりの合図をね、伺わせていただいたと。そういうふうな次第でありますが、 まあ、私も経営者として、そうですね、まあ、何年経ったかわからないですけれども、7年目ぐらいかな、おそらく。まああのー、右も左もわからない状態で本当に自分でやるんだというふうな、まあ、信念だけがあってですね、まあ、その決意と思いが、まあ、今日も続いて、まあ、今日もこういう形でね、まああ、コロナウイルスと逆風の中ですけれども、こうやって皆さんと共に何かやろうと。 何か変えてやりたいなというふうに思っておられる方と同じ場所の空気を、まあ、目いっぱい吸い込みながらですね画面越しならあんまり空気は関係ないかもしれないですけれどもけれどもやはりひしひしと感じるものは実際ありますね今日からやるんだとカえンとならんなと思われる方、まあ、半年間以上空いてしまったというふうな まあ、初めてですよね、こんな、ね、弊社もあのセミナー業を主にしてますけれども、半年間もお客様にサービスのノリができないと、まあ。世界中全体がこのコロナウイルスというふうな脅威から、まあ、来年どうなるのかって分からないと。そしてもっと言うのであれば、皆様自身はこの逆風の中でですね、事業を起こす、何かことを始めようということをやられようというふうに。 まあ、これ始まりの鐘が今なってますけれども、<笑>まあこれ僕好きなんですね。事、まあ、業だったり経営っていうのは、あの僕個人的にいろんな方とですね お, 使いお付き合いさせていただいててですね、特に思うことは、古い習わしとか考え方を普通は受け継いでるんです、我々 は, はね。 それは自分の父の考え方だったりとか、祖母、祖父の考え方、もしくはお金に対する価値観だったりとか、当たり前の基準。そして仕事はこういったものであって、生活はこういうふうにして、収入レベルは、うちの家計はこういう形だから、だからこういう生活をしていくんだよと。まあそんなことがね、まあ一般的にある中で、この中で父と母が、 事業家でない人の方が多いんじゃないのかなと思うんですね。父が経営者で、大きな箇所あの会社の代表取締役で、もその生まれた時から経営というものを近くで見てきた人なんていないんです。これ僕もそうで、父がどうだったのかって言ったら、基本的にはまあサラリーマンだった。サラリーマンであったけれども、まあ、僕自身は、 自分でことを始めたというふうな、まあ、こんな立場になってるわけなんで、まあ、今も実家に帰って話す話っていうのは基本的には父と母には理解されないこともありますよねでそんな中で今日一つのまず絵を皆さんにお見せしたいと思うんですけれども、まあ、特に、まあ、一番最初は「えいや」というふうにことを起こすということとあとは ことを起こしたことを維持するという、この2項をやらないといけないんですよね、経営っていうのは。で、今からもしかするとチラシを巻いて、いきなりガッとね、いける人もいるかもしれないし、ホームページで皆さんの夢が叶う人もいるかもしれないです。それは、やった方だけがわかると。まあ、そんな状態になってるわけですけれども。いつもこれから経営をしていくときに、この1枚の写真を今後ずっと思い返していただければなと思うんですけど、 この写真なんですね。まあ、これはハワイにある、まあ、モンキーポッドってすごい、まあ、日立の木とか呼ばれたりするような、CM とかにも出てくるような、すごいね、有名な一つの木なんですけれども、まあ、これから我々がやらないといけないことって何なのかというと、まずは、 まあ、このモンキーポッドのように、まあ、力強くです、ね、日本の足で立つという決意をしないといけないんですねことを始めるということはこれまず1点目次、2点目は自分が決意をして立ち上がったのであればその決意に深く根を張れるかどうかなんですね。 で1つ目の最初の全体の一番最初のものが起業するということで根を張るということが維持することもしくは安定することなんですね。この2つの考え方を知るには、まあ、この1枚の絵を、まあ、見ていただくのが非常にいろんなものを表してるんじゃないのかなと思います。 まあ、我々はいろんなツールを常に研究してですね、まあ、チラシが、このチラシがいいんじゃないんだとか、このホームページがいいんじゃないんだとか、いろいろ、まあ、本当に多くの事例を、おそらく日本で一番持ってるんじゃないですかね。エビは熟成さんが多いから、いろんな地域でやられた結果っていうものを持ってますけれども、けれども、チラシを巻いてても、自分の足元がぐらついてると意味はないですよ。ホームページから電話が鳴ってても、 自分の立てた木に根が張ってないなら意味ないですよ。なぜなら、この木のようにですね、常に環境は変化して、常に我々は学び続けて、新しいことに挑戦し続けるということを、今もなおやってる人だけが、この大樹のように、大きな大きなですね幹とともに、大きな成果物を得るということが。 できるわけなんですねですから今日現在で売り上げが出てる方はこれはすごいですねもう何か感じられるものがあってもうことを起こしたということをもうクリアされてる素晴らしいしかも始まってもないこれ本当にねすごい能力だと思うんですねでまだ売り上げが出てないとかアクションが起こせない人は気にしなくていいですね そんなことよりもまず自分が旗を掲げるということのその意味を考えた方がいいです。理由は経営とか企業とか独立開業するとかってこれね自分事じゃないんですよ、ね。まず一番最初に影響を及ぼすのはこう家族。結婚され ってないのであれば、両親とかね。心配されるでしょうあんた大丈夫なんですて、ね。もし結婚されてるならご家族さ奥様、お子様、心配されますよね。大丈夫なのこれから新しいこと始めるみたいけどそれはどういうふうにやっていくのそうなっていくわけなんですね。 まずここで皆さんがやらないといけないことは何なのかといいますと日本の足で力強く立っているのであればその理由を近くの人にまず説明できますね。いや、俺はこれでやってるんだからこれでやっていくんだからこういう形でこれからやっていこうと思う。もういきなりこれがやってきますね、皆さん。もしかすると今日この Zoom のセミナーが終わった後になぜですね 今働いてるところをやめて自分でやろうとしてるのこれ聞かれるじゃあその家族の次に何が起こるのかというと次はお客さんですね先生私腰痛いけど先生のところで治るの聞かれますね聞かれた時に リピートトークをお渡ししますけれども皆さんその前に日本の足で立ってるんですか、ね、次スタッフおよび従業員皆さんが次の影響力を及ぼすというのはそういうふうな順番になってきますね委員長および社長と 私たちチームは明日何するんですかどこに向かって歩んでるんですか聞かれますね。次、何が起こるのかそれは世の中全体から聞かれます。授業がうまくいきました。どんど ん, ど ん, どん自分の影響を及ぼせる輪が広くなってきました。そんな時に聞かれるのは、御社は。 本社がやってる事業はどんな社会的な意義があるんですかなぜ事業をやるんですかあなたがこの業界の中で産業を起こして商業を起こすということはこれ我々にとってこの業界で同じようにやってる人間にとってどんな貢献と利益をもたらすんですかこれ聞かれますね。まあ、そんな風に まあ、これからやる経営とか企業っていうのは、まあ、自分自身の足で立ったとい う, いう証明を何度も何度も問われるケースが来る、これから。まあ、2つの要素っていう話に、ここからなっていくんですけどね。 すぐに成果出したいい手を挙げてくれないですかできるなら3日で<笑> 3日間ぐらいで、ね、今理想とか夢とか追い求められてるところのもう成果を出したいと思われる方あ今手挙げられる方は手挙げていただくかもしくはあのー、そうだな恥ずかしい方は画面でなんかグッドボタンとか押せるんですか押していただいても分からないですよ。 こいろんなケースがあって、僕自身、これじゃあうまくいく要素を2つ挙げるなら何なのかと言いますと、まずは、選択の良しがなくなることなんですね。成功するしか、成り上がるしか、走り抜けるしか、自分にはもう選択肢がないですよ。この状態。 気づけば僕もその方の立場だったんですね。まあ昔の僕の YouTube の動画とかご覧になられてる方いらっしゃるのであれば、あれは、俺の意思よりも周りの環境に制限されてた方が低下だった。これ1個目。なんでもしあなたが早く成功したいのであれば、自己責任で追い込まれてください。2個目は、 誰と関わって何の話聞いて自分の潜在意識とか感情に突き刺さる経験してるかどうかでその人と同じ空気を吸えることにだからある意味ここね この環境は、僕はだから、なんで毎回毎回クールでそういうふうに、まあ、皆さんの先を行くサフさんのようにとかすでにここにまあ数字で上げられてる、まあ、数字が3桁とか言ってる、まあ、すげえ人たちなんで出るのかなって言ったら、まあ、成功するような環境があるしさっき言ってる人の、ね、ものが近くのコミュニティに入ってるからですよね。 まあ僕はこの2つだと思ってて。だからこれから先、この2つは常になくさないように皆さん気をつけてくださいね。この2つをたまに忘れるときが来る。ああ、自分行ったから、とりあえずまあ、一回ちょっと休憩しようっていうのは、じりじりじりじり、皆さんの将来。 ちょっっとと削っていくことになるかもしれないですよねですのでことを起こすというこの決意旗を掲げて今日からやるんだというこの瞬間人生においてこの瞬間を早く迎えられる人は僕はすごい 羨まましいいと思いますねなぜなら言われたことをやるのと何かを想像するのはクリエイティブねこれ全く違う行動であって全く違う意思決定プロセスなんです、ね、そして世の中全体を見るのであれば 全員が主体性を持った方が全部が良くなる。言われたからやるとかね、次こう、例えばあのこ、ね、最近の時事ネタで言うとですね、まあまあ、内閣が新しい変わりましたと、新しい首相になりましたと、だからっていうのと、あ自分の国、自分でよくしようやみたいな人たちが全員になったら、もっとすごい何かが起こる。 ですので、まあ、これ画面越しでやっててますけれども、僕が今日喋らせてもらい意味何なのかって言ったら、ことを起こすことと、ことを安定させること、維持すること、初めに立てた意思と決意、まずこれを見つけるということと、あとその意思とか決意がずっと続いてますと、この状態、この2つについて、 もし今日が僕しゃべる中身で皆さんの何か人つインスピレーションになるのであれば、まあ、非常に光栄だと思っておりますね。